さあ踊っていただきましょう。あの強さこいハッピーアーカイブの皆さんです。どうも。あああはいご紹介ありがとうございます。三重県津市からえ今日バスでやってきましたあの強さこいハッピーアーカイブです。え私たち三重県津市民はえっ、ー、とカミスがえっ、ー、とピーマンが大好きなようにうなぎが大好きなんですね。 生産はしてないんですけども、もうなぎの消費量が2009年に日本1位になったことがあるっていうくらい、うなぎを食べるのが好きということで、今回、うなぎサンバという曲を昨年も大好評だったんですけども、も今回ちょっとアレンジして、よりポップで愉快な感じになったので、皆様も真似して踊ってきてください。 もらった曲という経緯がありまして北海大学の園の皆さんもみんな踊れるよねイエーイ前の子も元気みんな大丈夫イエーイ年齢層がすごく感じるんですけどやっぱ学生のほう元気ですねじゃあ演武での元気なとこ見せますんでよろしくお願いしま す, ししますそれではうなぎサンバ 「よいとさ!とさ」 「よいとっさ」 想い。 お客様にありがとうございました